オッコト大将の死により反乱の収束は確実であった登の指揮のもと幕府軍は残りの勢力を鎮圧し平和を取り戻した無限とその仲間は大きな勝利を成し遂げた影様の隠れ家の情報をもとに江戸へ向かい将軍の指令を待つのであった 昇る勝利の一報を聞いて嬉しく思うぞ。幕府軍は反乱を鎮めました。しかし、無限やその戦友の名を挙げるのは恥ずかしきにあります。ああ、そうだ、無限。たった5人でよくぞこの偉業を成し遂げた。よくやった無限。身に余るお言葉。 5人で影様の居場所を見つけ出したのだなお主の自慢の仲間たちであろう仰せの通りです類いまれなる技術を有した優秀な者たちです拙者へ信頼を置いてくれていることを誇りに思っております残るは影様のみ無限がこの一件を終わらせる権限を得たと言えるでしょう同感だ 多勢で攻めても敵への警戒につながるのみこの剣をお主に託そう無限生きたまま捕らえますか精子は問わぬ奴を連れてくればよい私へ歯向かった者の顔を見ねばならぬ は, は必ずやご期待通りに。 お前にも礼を言うぞ意見の相違も時にはあるが兵を指揮するのにお前ほどの適任者はおらぬだろう私はただのが責務を果たすのみです兄上そして日本のために本当に将軍様にお会いしたのよ すごかったわそれでこれがそうかああこれでついに敵と面と向かって対峙できるこれが終わったらしばらく一人でいたい考えなければならんことがあるからな分かったよしみんなこの大事な任務のために集まってくれて感謝いたす幕府部隊からの支援はみんな受けたのかしらいや 他の密定が獲物を刺激するようなことがあっては困るこの気を逃すわけにはいかないであろうそうだけれどもあなたに十分な考えがあってのことなのかしら愛子殿は一緒に来て聡明な指示を出してはくださらぬのかそんな場所に無限様お一人で行かせられませんわ今回もみんな一緒よねその通りだ雪殿 あとは拓馬殿も来てくださるのならもちろんじゃよ無限うん皆の気持ちこの無限しかと受け取ったここまで共に戦ってきた道のりはあと少しである影様を倒し任務を終えた後も皆の信頼と忠誠心を忘れることはないであろう乾杯だ 上様と信頼ある仲間へ影様に終焉を乾杯乾杯乾杯乾杯乾 杯, 乾杯タクマ様。 何が見えます。火だ。野営の中心地じゃ。そこに影様もいるはず。どうかよ。みんなの位置についたかしら。どうして愛子さんと琢磨先生は別の方へ。両方から攻めて囲い出して奴を倒すのさ。上様は。 影様を連れて来いとおっしゃった生死を問わず連れて帰るのだ死体の方がいい道中で面倒ごとにならんだろうまずヤツを捕らえたらここへ戻しその勝利とともに森を出る忍び込んで影を捕まえてバレずに出る<笑>簡単だなさあ始めよう 待つのなぜなら、猫と鳥、狐つねが狩り中よ。いつでもジュリケーする。行かないの すごく鋭い我、ええ、が刃はハハハハハ 任務のただ、おとりだ。<笑>もったいないなこれには誰も抵抗できない。立つ物を通ったら、やつは銀を持ってったら、何人たりとも生かしておけん。<笑>この者たちは誰と敵対してるのか分かっておらんな。隠れている。 上様のためにあっ面白そうワナさん起きて素敵なメロディー<笑><笑><笑>なんだ今行くわ。 私にもらってい。準備完了。のように。やった。共に戦うから強くなれる。尻剣を。いや。そこにいよ う, う。手に入れた。静かに。 誰か調味が捕らえられたか敵に忠誠を誓ったのだろう後でどうにかしてやろうシリ<笑>剣術。ジスなわけ 我ながら超敵静かにしてシ者ノ役目はは確だ。クラーズカレナマッテモンダダナシリケンガレラコロニキマシュ様はここから見ていニください。もちろんじゃよ。何か問題でもあるのか ひょっとしたらもしもしれないんですあ、ね、あ。 野営の規模は小さいがしかし、防衛にも優れている。この場所、忍びの里みたい。<笑>もしそうだったら、俺たちは今頃、おだぶつだぜ。お父だでな。ようじがくれの術。何事も言う敵の視野に入らないように終わらせてみせる。 単なるヘアピンね、しかしすべては価値よりしかりべきあるさ<笑>今のは人う。<笑> 優優雅なし、うん、優雅なな解決法ね我が命ああ上様に捧げよ う, にげようる設置したらない 待っているぞあ子殿よくぞ我らに勝利をもたらしてくれましたこんなに簡単に行くなんてなんだか嫌な感じがするぞらかいおじき計画実行静かな意思表示ねそうだね簡単ねゆっくり。 最強の武器である隠れているなぞなぞかな人生ヘビ<笑>嫌なサプライズでしょ人々を選ぶ ああ、これがよい。任務のためだ 立てずに動こう上様のために忍耐か仕掛けがいっぱい<笑>気は熟した人生人生 忍リだそこに待つのって退屈ちゃんと動くわね。 す は, はっあるさも誰もいらないんでしょう。我ながら、ちょ準備はできておる。人生、人生。ああああ失敗はせぬ。 人々の選ぶ。準備いいわよ。 しかしべてはカチュ叱るべきアリサ素敵なメロディー人生 見えたの今の歌となんてことはないなメロディ行くわがが待っておるぞ誰いる誰いる拙者の役目は明確だ 物音を立てずにはるああ我慢じゃ、うん、よし。 <笑>何のことはないの、ジュンス。わかったわい。ああ、さ あ, あ、用意じゃ。<笑><笑>手元は確かに決めたの。 さあ静かにね目立たないようにしましょう幕開けね密かにショーの始まりね移動中よ 簡単に隠れられるわ<笑>気づかれないまま<笑>ショーの始まりねひかに計画実行中 落ち着け集中ネコとトこの男がすべての元凶。とても残念だみんなの時間を無駄にしたできるわよ黒装束影から切り取られたような何を取らぬ姿だ象のように動かないの、ね、どうしてだろう関係なく今から死んでもらうんだからな お, 刀さんは お, やみ<笑>おやすみなさい。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 さん起きてね鳥の声暗闇に隠れるバッチリなワナ<笑>ね誰もいらないんでしょ今行くわ今のは何だろう風邪が。しかし てはっくぞ静かにしるべきアリサナワがかないの簡単ね。 楽しいわねえ<笑><笑>待つのって退屈ゆの叫び だから超的。<笑>引退こそ引退最強の武器で安江様のために。任務のためだ。しかし恐ろしい部隠れているよ。時間は無駄のしない。入らないよ。優雅な解決法ね。幕開けね。 しが多い。 いいかいそこにいみだしなしいか ん, ちゃいか ん, ん静かにしてゆっくりとよしやったわ、うん、次は急いで出るのよし静かにい、ね、ま だ, 罠だくそ ダメ下がって終わりました影様老人はそばの坂にいます影様のおっしゃる通り奴らは団体でやってきました影様 あ, あなたはお主にこの刀を渡した時のことを覚え て, いてくだらない どうしてなぜこのようなことを私とあんり言うわ。の食い違いが心んそこをかぶったのだ。全てを知ってる。お前がするだろう。一体何が望みだ。この。裏切り者目めが。取引だ。うげん。ユノをどこへやったか知りたい。イ。せがおとなしく口を割るとでも。まあ そうはいいかないだろう大城無ゲお主のことはよく知っているお主ほど忠誠心の厚い男はそういない将軍を裏切るくらいなら自ら死を選ぶだろうだがその兄上への忠誠心とはどれほどのものかこの者たちを犠牲にしても貫けるものかお主の誇りである友達が 目の前で死ぬのを見たいと思うすか。こので登るこの畜生めがいうことを聞くか。差もなくこの女が最初の犠牲者だ。好きにしろ死など恐れるものか。愛子さん。おとなしくしているがよい。さあ無限決断せよ好きな方を選ぶがいい 我が名は大城無限。侍だ。侍たるもの。我が主君にすべてを捧げる。主君を守り、主君のために命を捧ぐだが。できる友を死なせることなどできるためよ。上様。どうかお許しを。 チカエ判断だ。ノイノチキサマノムスコノイノチニチカエワガトモニテワダサントヨカロテダシワセンナラバキサマノカチダユトリニシオソレデヨいヨヨヨヨヨヨヨヨヨとヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨ 奴らを拘束せよ傷つけぬようになか分かりました父上おい何をしている仕事に取りかかれ